つまらない先入観は今すぐ捨ててくださいもうめっちゃいいから今の舞台ってこんなすげえのこれがスタンダードなんですかカルチャーショックを受けましたカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。きっかけはですね、アニメ一期を全話見ました。漫画全巻を見ました。で、もう一回アニメを見ました。劇場にも二回足を運びました。 そして、鬼滅の刃舞台版。舞台って、やってることは知ったんですよ。ただ、画像とかを見ると、コスプレ劇かな同人の舞台なので、世界観壊されたら不安だなぁ、まあ。不安しかなかったんですけども、今回ですね、その不安を払拭させられました。すいません。舞台、舐めておりました。鬼滅の刃の世界観、役者の演技、演出、すべてが融合して、さらに鬼滅の刃が好きになりました。鬼滅の刃の舞台版、監督はブルーレイを購入してみました。原作の4巻までを舞台化している作品となっております。 定番なのでメイキング動画も見ましてそれも踏まえてどういったところがおすすめなのかどんな感じに舞台として着上がっているのかをですね個人的な感想も踏まえてレビューしていきたいと思います。 え、まずすごいところ。最近はですね、でもう全然舞台は見ておりませんね。以前は劇団さんの舞台をですね、チラチラとですね、見たことはあるのですが、もうそれも5年6年とか、それくらいになるかと思います。え舞台ってこんなにすごいんだなって思いました。この鬼滅の刃ってですね、プロジェクションマッピングでですね、まあ、最新の技術を使って、舞台上で役者が動く、その周りに小道具だったり、背景のですね、セットが組まれており、で、さらに奥にですね、幕が張られておりまして、プロジェクターによって映画された映像が流れてくるんです。で、そのプロジェクションマッピングの有 とかね、これはもう映画と言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、バッサーと舞台いっぱいを使った水の呼吸のエフェクトがバサーって出て、大きなテレビで見たんですけども、迫力がすごかったです。はい、それからですね、鬼の隙の糸とかもね、ピーンと腹られるシーンとかも、プロジェクションマッピングでちゃんと演出されておりました。あとですね、矢幅。背が高くて目がめっちゃ細くて手になんかメンタルギョロッギョロってついてる。矢幅の異能の力、血気術なんですけど、矢印をですね、ビュンビュン出すし、原作とアニメを見た人はですね、わかるかと思うんですけど、それがですね、プロジェ プロジェクションマッピングで動くプラスなんとですね実写アナログ的な線を実際にその黒子さんたちがこうやって引っ張って役者の周りをギュルギュル体に回したりとかしたりとかしてねデジタルとアナログがですねなんとうまくミックスされておりましてこれはね映画ではできないなっていう表現だと思いましたプロジェクションマッピングなんですけどもあとすごいのは場面転換の時例えば藤の花帯移動で紫色の花がバサってなるシーンにプロジェクションマッピングでバーン体重選別のところに行くシーンもセットを作ることもできるけどもプロジェクションマッピングにする こととによって素早くね場面転換ができたりとかあと面白い演出としては後ろ背景からなってるのに次の瞬間ねグルンって変わってプロジェクションマッピングうまいこと建物だったりとか背景をね切り替えてくれるこういう箱を見ているというよりかはもう 3D 空間で観客がもうこっち側に来てるような感覚があったりしてすげえ新しいなと思いました今の舞台ってこんなすごいんですか 黒子さん、黒子さんこんな動くのって思いました。例えば、炭治郎が、ね、鬼にですね、ボーってアッパーされるシーンがあるんですよ。その時に、黒子さんたち3人ぐらい、炭治郎役者さんの体をね、ガチって持って、ドーンってされてるシーンとか、あ、黒子ってそう使うのサビットのシーンかなキンキンして、カキンってなっつけるところに、こうなったところのグいっていうところに、黒子さんたちがこう背中を合わせはい、ドうドンみたいな感じで、まあ、黒子なんで、いないっていう体で見てるんですけども、あ、すごい表現方法だなっていうんですね。黒子すげえなって、ただただ荷物を移動する するんじゃなくてアクションシーンとかも、うわーっていうシーンでもう、右と左と、あと後ろぐらいかな、うわーっていっていうね、シーンがあって、もう良かったですね。リアルで見たらもっと感動したかと思います。 演出としては、鬼って首が飛ぶシーンが結構あるんですけども、それは逆に笑いましたね。いい意味で笑いました。生目の役者と、プロジェクションマッピングで鬼のね、首がポンって飛ぶシーンは、多分黒いなんか板かなんかバーって隠して、あとプロジェクションマッピングからすぐにポーンって飛ぶシーンとかが、面白いなと思いました。あとですね、個人的にいいなと思ったのはですね、ギウさんのセリフで結構有名なのが、少子千万。それがなんとですね、ミュージカル。まあ、舞台って言ったら歌うってうイメージがあるんですけども、本作も結構歌っておりましたね。で、そのギウさんがですね、少子千万が歌になっているところはですね、 あこういう方法もあるのかと思いました。 あとですね、舞台ならではの初、初主人公の小林亮太さんすごいんですよね。短時間なんで、ずっと出っ放したんですよ。で、汗がめっちゃする実際じゃと舞台のお手伝いとかしたりとかしたことが昔あったんで、わかるんですけども、照明が熱くて汗出るんでかつアクションですよ、鬼滅のエヴァ。なんで、汗がぶっダラダラなのね。それがまたリアル感があって、迫力、熱演っていうのがですね、画面上からもひしひしと感じました。アニメ版の花井夏樹さんのキャラクターが雰囲気が濃いんで、イメージ違うかなと思ったんですけど、 まあ、見ていくうちこれは炭治郎だなと思いました特にやっぱりま冒頭のシーンは幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがするっていう、えー、セリフがあるんですけども 炭治郎だこの炭治郎は小林亮太さんしか演じきれないなと思いましたね。ちゃんと炭治郎でした。そしてネズ子なんですけども、演じるのは高石あかりさん。マジでネズ子でした。あの竹筒を加えてるので、顔の半分、これで感情表現がなかなか表現できないかと思うんですけど、鬼の怒った表情とかもちゃんとね、ガーッて縛よってね、目もガっッて引き開いてね、ネズ子って歩く時もね、テチテチ歩く感じ、あの部分も表現されておりまして、喋れないので、体の動きや行動、所作によって、そういった表現がですね、 ねちゃんとできていて、ねずこやって思いましたね。で、メイキング動画を見ると、この高橋さんですね、鬼滅の刃の超大ファンです。お兄さんがいるらしくて、このねずこ役が受かった時に、兄と一緒に泣いて喜んだっていうですね、エピソードを聞いて、なんか、あなるほどなって思いましたね。まあ、他にもですね、鬼滅の刃が大好きで、結構人気出てきてる時に舞台化されておりますので、まあ、そういったプレッシャーをね、自分で消化して、皆さんですね、堂々と演じきられておりました。 キャラクターの用紙だったり、服装などのですね、かなり似させていくんですけども、一番すごいなって思ったのは、鬼仏児無残。やばくないですかもしね、決めてないばこの後実写化するんであれば、お願いしたいぐらい、鬼仏児無残でした。あと、めちゃくちゃ歌が前歌い。強いんだ。後ろにですね、キャストがいる中で、こういう感じで、鬼仏児無残っぽい感じで歌うんですかすげえうめ。え、あとですね、監督の推しの井之助もですね、結構鍛えられておりまして、ダサい鏡にもっていう感じじゃなくて、なかしっかりとした井之助で、通りして、あの雰囲気性格とかもですね、ちゃんと表現されて、アクションシーンも いたりしてよかったですあと、全員のはね、あの、汚い高い声、体験高いですね、あれはアニメに映ってると思うんですけども、全員でした。あと、個人的に良かったのは、玉代さんとゆしろ。この二人もね、原作まんま。玉代さんは、確か宝塚出身の方で、歌がもう超うまいのね。この歌聞くだけでもですね、この舞台見る価値はもう、これは現地で聴いたらやべえだろうなって思いました。玉代さん、着物の似合いすぎ。あと、ゆしろはね、動きとか顔つきもめっちゃ似てる。原作でも玉代さんとゆしろの関係性、アニメとテイストが違うんですけど、 あのハイの掛け合いもですね、すごく良かったです。もし実写化するんだったら、この2人でいてほしいなと思いました。あとですね、ビジュアルがそっくりな白髪白髪もですね、雰囲気出てました。そして監督の推し、マコモ。これちょっと語らせてください。 まこも役の方がですね、その原ありささんと言いまして、いや、マコモの存在感やばいしね、尊いです。多分、リアルに舞台行ったらもう、マコモだけずっと見てましたね。まあ、あの名言ね、死ぬほど鍛える。結局、それ以外できることはないと思うよ。っていうシーンがあるんですけども、マコモでした。あとね、泣けるセリフなんだけど、私たち、うろこだきさんが大好きなんだ。っていうシーン、まこもや ね、アとと声優違違うんでですけども明らかにいいや間違いなくでしたえ、ここでちょっと言いたいですけども、映画とは違って、舞台って、メイン役者さんが他の脇役キャラクターを演じてることが多々多いんですよ。で、マコモ役演じました、その原有紗さんもですね、確か7役、8役とかやってるらしく、全逸が求婚する街の女の子もやってるんです、まあ、正直なところ、同一人物と気づかなかったんですけども、印象的に残ってたんで、あー、なるほどなって。他のキャストもですね、炭治郎役の小林さんはですね、まあ、炭治郎一方なんですけども、それ以外のキャストは少なくとも、 二三役、多かったら七八位とかね演じてるらしくてこれやっと舞台特有かなと思いました。そのマコモと言ったらサビとも。 仮面かぶってて、その最後に丹次郎に仮面をこって割られる時のあの表情、もうこれはぜひ見てほしい。サビトやと、もう泣いたよ。アニメ版を超えたかもしれません。あと、うろこ瀧さん、え、丹次郎の師匠ですね。アニメ版の声優が大塚宝中さん、やっぱり声の質は違って、最初違和感があったんですけども、ちゃんとうろこ瀧さんでした。つ杖つきながら最終選別に帰ってきた時の丹次郎と根津子を再会した後に、よく頑張ったっていうシーンはね、絶対泣ける。うろこ瀧さんと、あと、はがれん塚さんっているんですけども、このシーンはですね、舞台ならで のシーンなんで炭治郎役の役者さんがまあ、実際に切り替えしてるのかわかんないんですけど「おい炭治郎まだか?」っていうねバツナギを鱗滝さんと鋼ガレ塚さんが投稿してるんですよねまあメダ的な発言をするシーンがあるんですけど面白かったです鋼ガレ塚さんは結構滑るんですけどもおい炭治郎まだかそういったシーンがありましてこれちょっと舞台で見たかったな舞台にもで、ね、観客の声がちょっと入る場面があるんですけどもこの笑い声にちゃんと注力されておりました というわけでですね、この鬼滅の刃、舞台なんですけども、このブルーレイですね、配信サービスもあるんですけども、やっぱりブルーレイディスクの高画質で見るのが、とてもおすすめですね。ディスクを外したものなんですけども、いや、完成度は相当高いよ。ここもね、サビと、本編がブルーレイで、メイキングは DVD となっております。こちら、ブックレットってものが入っておりまして、ほら、これ、ネズコじゃん、これ。それぞれの役者さんの場面の写真です。完全ネズコですね。前逸助義勇さん鱗滝さんん サビといやー、いいわ。これ、実写化してください。白髪、黒髪、これ、そっくりじゃないですか。原作はね、もうちょっと多分背がちっちゃいと思うんですけども、も雰囲気がね、素敵でしたね。あ、この二人ね、マヨさんとユシロのコンビね、すごい好きで、そして、一番、ピタリ賞、鬼物児無残。やばいな。舞台の写真がパラパラとありまして、あとはですね、それぞれのキャストさんの、ブルーレイ、DVD 発売寄せてのコメントも、すべて、 出ておりますね。16ぐらい曲があるんですけども、それの歌詞もねちゃんと載っておりますね。鬼滅の刃舞台なんかありえないでしょうって思ってる方もうぜひ見てください。響いて特にですね。監督最終選別のシーンは出したらアニメ漫画を超えているかもしれないぐらい、めちゃくちゃ突き刺さりました。消えてないば好きな方はもう絶対見てほしいのとただですね。こちらなんですけども、鬼滅の刃全く知らない方が見ると、ストーリーは本当に鬼滅の刃って単純なんですよ。炭治郎の家族が殺されちゃってで、根津が鬼化してその根津子を直。 にすべての根源、この器物事務山をですね。倒すっていうのが簡単なストーリーレインです。ですので、この舞台の中では器物にボタンを倒してハッピーエンっていうそこまではいかないんですけども、緻密に言えば見た方はわかるかと思うんですけども、もそれぞれのシーンが独立して面白いんです。心を惹きつける内容となっております。まあ、特にですね。監督最終戦別のあたりがすごい好きです。これはもう舞台で見させていただいて本当に楽しめました。まあ、あとですね。舞台得意の演出だったりです。とかもですね。あ、こういう表現するのか、面白い体験をさせていただきました。適度に。 選択をされておりまして、ちゃんと鬼滅の刃に仕上がっておりました。はい ですね今回ですね鬼滅の刃舞台レビューさせていただきましためちゃくちゃおススメなんで1回試しに見てください想像以上に良かったです今の日本の舞台はここまで進化しているのかプロジェクションマッピングデジタルとリアルなアナログそれがうまく掛け合わされまして鬼滅の刃が再現されておりましたというわけ で, です、ね、舞台の予告編 pv と作ってる家庭の動画が youtube に上がっておりましたのでそちらをですね概要欄に貼っておりましたのでえーどんなのって方はですねぜひ見てくださいこのチャンネルではですね監督がぜひ皆さんにお勧めしたい商品や いや作品などを紹介しておりますこれに響いたなと思ったら高評価お願いしますチャンネル登録まだの方お願いしますではまた次の動画で会いましょう役者役師多分ちゃんとちゃん私たち鱗さん、うん、あってね剥かれ人家 ちょちょちょちょうち主殺主査主査厨房会議厨房会議あんなことで守ったつもりか少子千万なぜおのを振れなかった少子千万わっさーとねさ寒いでとこっちに来た少子千万